どうも、6代目ですえー、最近の若い人意外と若い人じゃなくても畳屋さんがびっくりするお客さんがいるということです今のところ私は そ, のそれでクレームっていうのには当たったことないんですが青の畳って火に焼けるということを知ってますか青い畳もう時間が経つと黄金色に 変化します、えー、それはですね、あのー、植物ですので葉緑素が抜けていくということですが日に当たらないところはあまり抜けませんですから家具が載ってたりカーペットが上にあると、えー、青いまま残りますでその聞いた話というのが、えー、カーペットを抜けたら色が違うどうしてだ不良品だというような方もおられるそうですが まあ、それは畳というものがどういうものか知らないというところから発生してますので今まで畳屋さんがその辺の情報発信をしてこなかったというのが原因です悪いのは知らない人ではなくて伝えてこなかったこの業界ですえ意外とそのお年寄りの方は知ってそうなんですが知らない方がおられるじわーっと色が変わるので今までそれを気づかなかったと もともと畳は黄色いと思い込んでいたという場合はあります見積もりの段階で、えー、たまたまそこが不変色という私が大っ嫌いな畳表がついておりまして、えー、いぐさんを無理やり色落ちしないようにしたやつです、えー、ものすごく脆くなるので絶対使わない方がいいですよえっ、ー、とですね そ, のそこのお客さんのところで見積もりで今不変色がついてますとで普通の畳表すると、えー、もちろん 火に焼けますということを伝えたら、え、畳って色が変わるのと知らなかったということはありました。えー、色が変わりにくい素材の、まあ、和紙や樹脂、和紙じゃないな、えー、樹脂をコーティングしたような紙、パルプ紙の畳表、和紙なんて言っちゃいけません。その畳表ですが、えー、その辺はですね、色落ちはしにくいです。ですが、汚れが目立つという難点も あります樹脂の方はですねまだ拭きやすいんですが樹脂もそのメーカーによっては少し耐久性が落ちますのでい、まあ、グサよりかは強いけどぐらいだと思ってくださいやはり畳屋さんが伝えてこなかったそれがいけない畳は火に焼けますでいい畳は火に焼けた跡が綺麗ですですから畳は火に焼けた跡が勝負色が変わるのが嫌だではありません綺麗にに焼焼けける黄金色に焼けて